皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。10月9日、幻想画が出たので、久々に乗り込んでみました。マダイグランプリの釣り会場に出たというのが、とても面白いですね。ここで釣りをしている人たちは、気づいていたんでしょうか。気になります。一触即発の相手はバズズだったので、何事もなく終わりました。何の前触れもなくやってきました。 心の準備ができていませんでした。録画ボタンを押すのを忘れるところでした。ついにピタリ賞の旬のマダイを釣ることができました。本当にありがとうございました。これはリアルの副賞ももらったも同然ですね。あとは最大グランプリの方でも1位を取るだけです。残り1日頑張りましょう。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。